こんにちは今、高速道路の手前のところにいるんですが、高速道路のインプレッションの前に、まずこちらの車の紹介をいたします。詳細は、ホンダのアクセスのエンジニアの方がされているので、まあ、私は簡単な紹介ということで、お見せしていただきます。 私も以前ステッパーゴンであったりフリードであったりそれから S660 もモデューロ X を試乗させていただいてるんですがやはりこの空力というところがすごく大きなポイントになりますこの実行空力というのが走りで体感できるというのがこのモデューロ X の最大の特徴なのではないかなと売りなのではないかなと私自身思うわけなんですけれども歴代の中でも一番 このエアロに、ここの部分、バンパーの下のところのエアロかなりこだわった形状になっているのではないかなと思います。フリードもこの真ん中にこのフィンがついていたんですけれど、このフィンはもちろんこのフィットでも継承されているんですが、ここのところ、さらにこの路面に近いところまで、このスポイラーというんですか、これが設けられていて、 さらに整流効果を高める後ろまでしっかりと綺麗に流速を上げていくようなそういった形状になっているということがこのバンパーを見てこだわりを感じるところがありますでなおかつここはしっかりと空力の芯をしっかりと出すというのがモデルロ X の特徴ということなのでフリードやステップーゴンのモデルロ X にもついてましたけれどもここはしっかりと健在になっていますそれからこちらの方ここですホイールハウスの 乱流を抑えるとということで通常の車ですとストレーキがついていて、まあ、もちろん同じような役割を果たすわけなんですけれど、まあ、ここによってここで整流効果を持たせることによってここのトイレハウス内の乱流というものをできるだけ抑えるという役割を果たしています。かつこここのののフィンによってて横の空気流流れ流速を上げいいくということうで こちらの方が負圧で乱流が制圧になりますので乱流を外に出していく役割を果たすためにこのフィンというのが設けられていますこの形状はフリードのモデュロ X でも採用されている形状ですけれどもやはり横の風というものをしっかりと流速を上げていくなおかつ味方につけていくというところは継承されているのかなと見て取れるところかと思います ホイール自体はかなりこだわっていてもう私も初めてこの車見たんですけどものすごい軽そうなホイールだなとで純正比 30% 軽量化なんですけれどもうそれ以上の軽さを持ってるような非常に軽く見えるホイールになっていますでこれはホイールのリムの部分こっちじゃなくて奥の方なんですが肉厚を最適化させてやみくもに ホイールのの剛性を上げるのではなく乗り心地にもしっかりと対応させたホイールになっているということで合成においてもかなりこだわった作りをしているということになりますでタイヤは横浜のブルーアース8というタイヤになっていて185の5の R の直6これ も, もう横浜のタイヤとは思えないようなロードノイズなんかも非常に 少なくななくくっってていいるし、耳につきににきものになっています後ろが普通にこのようにストレーキがついてい、ね、て、ここのストレーキをつけることによって、ここの乱流を抑えてあげるということです。それによって車体の浮き上がりを抑えてあげて、安定性を高めていくと、ここはまあ従来通りです。でさらに上上ルーフ の, 上ここの 流速は非常に高くなっているのでダウンフォースはもちろん得られやすいわけなんですけれどもモデュロ X はこのような形でシンプルな形状になっています一時期は g t ングのものをつける計画で作られていたようなんですがダウンフォースが付きすぎてしまったということなのでこちらの形状に変更されたようですただここの部分に関してはこだわって作られていて整流効果を持たせる横の風をしっかりと 後ろの方まで流していくことによって、こちらから流れていく風、まあ、こ, のこのスポイラーを過ぎると、乱流が当然起きやすくなりますので、できるだけここの流れとここの流れがぶつからないような形で、ここの部分においても、整流効果を持たせているということのようです。こここのへ、まあ、になってますけれども ここの部分というのをここの部分で整流効果を持たせてあげて、できるだけリアにもタイヤにしっかりと荷重が左右均一にかかるような形で、そういった思想でルーフスポイラーの形状を決めているそうです。で下こちらです。こちらもディフューザー形状になっていて、下からの空気の流れ、流速というものをできるだけ上に跳ね上げてあげて。 上, の上からの流速と空気の流速とい う, ものをいうものをできるだけ上げてやって、後ろのリフトを抑えるといった、そういった形状になっています。で、こちらも、ここの部分、かなりこだわったようなんですが、ここの部分においても、横からの空気の流れというものを、できるだけ車両の真後ろではなくて、後ろから離したところで、できるだけ乱流を起こさせないような形で、ここの造形というものを。 いううことのようです、はい、なのでかなり空力的にもこだわった形状になっていまで、このエアロダイナミクスというのはやはりホ ン, ダのホンダもずっとレース活動やってデフ f ンやってたり GT やってたりするわけなんですけれどもそういったノウハウもしっかりと詰まっている。 技術が詰まっているそれがこのフィットのモデューロ X で体感できる実行空力ということで体感できるとい う, もうそれだけでも非常に価値のある1台ではないかなと、まあ、私自身思うわけですなので非常に興味があって、まあ、今回こちらの車を、まあ、インプレッションということでまずは高速道路で試乗をさせていただこうということでこの車をお借りしています、はい とというこでまずはこちらの FITEHV モデュロ X の車の紹介を簡単にいたしました引き続き高速道路でのインプレッションをいたします